とということで例えばねキャンプ場にはもう着いておりますがちょっとね雨がひどかったんで先にこのタープだけ立たせていただきましたでもね道産パクパクチームもだいぶできておりますいや何かそうですねもう完璧ですよいい感じではあるパーティーっぽいそっちは<笑>ちょっと我が城を作りましょう<笑>今日はねもう雨すごいしそこまでね寒くないんでテントは張りませんホットだけ行かせていただきます<笑> それの上で寝袋で寝寝袋そうです、これで寝袋で寝ますね。えー、地熱がね、伝わらないです、寒くても、直だと寒くなるんですけど、うん、浮いてるから。にああ、だから、全然賠償金問題とか発せせるんですけど、よければ、どうぞ。OK、完成で、これ、今回の僕のメインですね、これ、新アイテムです。これ、焚き火台なんですけど、上が五徳になってて、そのまま調理できるっていう。へ、えー。 横に巻き突っ込んでごとこでできるっていうはいはいはいはいもう疲れちゃったなおじさんもう設定疲れちゃいました<笑>一回乾杯しますか乾杯しますかいや全然僕の設定は終わってないんですけどとりあえずお疲れ様でしたということで一旦、一<笑>旦、ね、一旦乾杯しましょうよはい、はいよえー、お疲れ様でしたお疲れ様 で, ですむしろ今日はよろしくお願いしますよろすああないですね まだ11時ですね11時<笑>昼飯作んないわていいですか<笑><笑>そうだから夏明けって今一発目なんで、えー、結構この感じ久々なんですよねだから暑い時に火炊きたくないんだもんねだか、うん、<笑>らゾウさんパクパク一人でできるもんそう で, す、はいはい、ので生放送とかだったよね<笑>ライブ配信やます、うん、ライブ配信やってま す, ます、ね、電波いいなと思ってあれ大変でしたね、うん いや大変ですよねがっつり照明焚いて途中でパツンで綺麗だりとか<笑>キャンプ来たんだよねってなるし<笑>何したっけっていう気持ちになるからもう今日でもインストラクターの方がいるからもう そ, うねそうねいや心強いいや何が起きても大丈夫キャンプ初めて初めて初めてただ毛が生えてるだけっていう<笑>いやい や, い や, い, やって い, ういやでも今日のこの山の景色ね後でちょっと固定カメラね両方撮りますけどそうすねこれ見てほしいんですよで晴れの日はねもちろん山がパッて って見えるんですけど、このモヤ、うん、これすごいっすねめちゃめちゃすごいめちゃくちゃい い, ゃゃ い, い写真のようなうんめちゃめちゃ綺麗。固まってるしね あ, れあの状態ですごいでねみんなには説明したんですけどホここ本当に晴れてると目の前にもう富士山がバコンって見えるんでこの今日来たふもとっぱらってキャンプ場は本当に綺麗なんですけどただやっぱ山のふもとなんで風とかが強くて天気も荒れやすいしテ、うんうん、ントの墓場とか言われてるぐらい 吹、ね、き下ろしの風が強いんで、今日は、まあ、雨は、ね、ちょっとアンラッキーでしたけど、他の気候的には結構ラッキーなんじゃないかなと。 いや今日実は昼飯に用意したのが僕のねあのお世話になってるお店なんだけど麺屋、はい、シンクってお店があってそこは通販やってるんですよ、はい、そこのお店僕が二郎系食った中でももうトップ3に入るぐらいの好みの、はいえー、感動するお店だったんだけどそこの麺だけをもらって旭川ポン酢っていうははい、はい、はい、してしうねっ柚子が入った、うんうんうんうん、あれとあそこにニンニクを入れてつけ麺風に麺だけでそれだけで食べるとめっちゃ美味しくてへ、はい、えー、そうせっかくなんでみんな で, せっかくで食べたいです ます、はい、いちょっとひ、はいたくんで撮影場所向こうにいったんしましょ う, うはい本当、はい、友達とただ飲みに来た感覚になってきあれ<笑> 今, <日><笑>今日仕事だよねそうですね、まあまあ、ということで今ねなんかこっちは焚き火を今起こしてですかはいガスバーナーですけどそうです文明<笑>を使いますなるほど、はい、を持ってるファイヤースターターなんか使わなくていいよねって思うんですよ最近は でつくかなこれよくあのターボライターっていう文明の力で<笑><笑>すげ一瞬ですけど基本的にはあの小さい木から大きい木へ移す感じなんでまあそうですよね、うん、<音声>もういい今日はあれある あ, るいこうじゃあこれで ちょっと時間はかかりますけど一回お湯を沸かしましょう。沸、はいしたら麺茹でる用の。はい、あー何時間かなるのこれ。昼飯とてかブル飯になっちゃうんじゃないの。<笑>いやいやいやいやビール持ってこよう。まだ十二時半ですからまだ十二時半。でそろそろこれね沸いてきましたんで。でね、だいぶだいぶ湯気が。いっちゃっていいですかこれ。はい。いおーおーすごっ、はい。いい。 ふたこの絵<笑><そう><笑>スタはもうちょっと使わないんで普通に置かせていただいて麺屋<笑>シンクってあの南柏にねあるラーメン屋さんなんですけど自動、はい、系ね、はい、この麺をそう持ってまいりましたビールでビール見えるかなこれね麺<笑>こっちですねはいこんな感じでございますこれをちょっとあのつけ麺風に食べようとはいちょっとぶち込んじゃっていいですかはいあなるほどじかじかざるなんかないよ <笑>キャンプだからキャンプでこれは最高っすもんねいやこれ最高でしょその間でちょっと調味料を用意しよう調味料セットこれ待ってちょっと家庭用だってキャンプ楽しんでほしいから<笑>器ね、はい、あれなんで紙コップにあなるほど、うん、こういうのもいいですねなんかこれでジローを食べるとそうなのよ家じゃねそう、できないやめてよっていうやつをキャンプだとプだったら味になるっていうこれにこれ、ね、アサヒポンド入れましてはい 適量でね、はい。で、ここにですよ。あ、いい香り。みなさんここ。ニンニク。ああ、いいですね。これ、ね、二郎系なんでーー、やっぱこれはね、必須。ニンニクは。二郎らしい。あと各自箸で待っ て, てください。はい。おお、急にキきりきになった。<笑><笑>これやっぱ、浅葱ポン酢も割ってないんで、ロボットつけないで、ちょんとつけて食べてほしい。お蕎麦みたいな。そうそうそうそう。で、道具いっちゃって。いいですか。先に。 この直で大丈夫ですか直で熱筋消毒してるから大丈夫綺麗、はい、な面でチョンですもんねちょもうチョンでいいと思う熱いから気をつけてでか<笑><笑>も多分んポン酢だから勢いよくいくと蒸せると思ううってなるいやいいなこの絵面ああいいね欲しい絵だこれ<笑>あ 見たかった顔してるいやこれうまいっすよマジでこれ、無限に食べれますねマジ で, でしょえ、もううまい<笑>まず、うふうなってんじゃん<笑>人に注意しといてこれうまこれめっちゃうまいでしょこれうまいこれやばいなこれうまいでしょういただきます うまい、うまい。本<笑>当にうまいんだからこれ。<笑>うまくないこれ。<笑>うん<お>。<笑>よかった今日入てしまってきて。これも。<笑>ちょっと食べていいですか。これテ ン, ンの神田さん。みんな喜んでますよ。ニンニク超いい。 そ う, そうめっちゃ合うのよ入れすぎと思うけど面先だけ だ, だけだからあれぐらいでちょうどいいんですようん<笑>うま<ー笑>これいいね正直お店だったらお店これ出てきたらなんだよ シンプルじゃないかと思うけど、うん、このキャンプだから本当にこの調合が合うというか、うん、作り込んだら逆に合わない。この不思議。うん、これがいいですよね。普通にいやつまみになるそれ。いやなるよね。<笑>マジめちゃめちゃ酒の つ, つまみになるやつ。いやまあこんな感じでちょっと皆さんに今日は振る舞いたかった昼飯なんで。いやめちゃくちゃありがたいですね。いやうま。普通に食いたい家でも。わかる。でもこっからはもう普通に食べるで。普通に<笑>、うん。もうカメラはいい。食べよ食べよ。 ということで う, うちのチャンネルはね急に夜の映像になっておりますというのも僕は寝ておりました<笑>もう眠くてね無理だった寝てる間にバックリブができてるってことなんではいまだたくさんありますので、ね、いただきますうんあう ま, あうまい。うん。うまっうまうまいっすねうんちょこれビールないと無理だ<笑>ちちあります、ね、持ってきましょうかいや僕は大丈夫あります あ, あうまいなんか無言で食っちゃう撮影なんだけど<笑>こちらはあともうアヒージョができたら完成なんででこっちダッチオーブンの v イヤーベースブイヤーベースということでチンジャーロース作りまーすあこのチンジャーロース今回ですね包丁使いません一切、えー、ちょっとごま油をね引かせていただきます基本的にこれねあのパワーを使いますんであの手でいかせていただきます、はい、これあの種はご愛嬌ということでこうですね 基本的にはちゃんと中華鍋なんですねこれのために用意しました続きましてですけどこれ具材ね小杉のタケノコぶし込ませていただきますもうこれざっと豪華いっちゃいましょうちょっとお醤油とこれオイスターソースですねオイスターソースニンニクと 中華っぽくするためにウーシャンフェンスねこれ入れていきましょういただきます、うん、めっちゃつまみだうまっチンジャを し, し, してますねはい これはうまいっね<笑>めちゃめちゃつもみだよねヤバいじちょっと自分でもいただきますです、うん、うまあ。ウーシャンフェンと最後のオイスターがすげえ効いてるうまいですよね、うん、あ酒だこれはあう ま, っうまっこっちの方がブイアベース風のトマト煮込のトマト煮込み的な魚介のうまそうで、こっちがアヒージョとアヒージョですね 柿の味の う, うまそう牡蠣の味以上付け合わせにこちらパ ン, パンとはいうま、ん、そうん、でこれが作ったイケメンと熱そうんあうん、めっちゃうまいじゃん、うん、あーうまいガーリックもそうだけど あのマッシュルームとかマイタケとか野菜の旨味が出てて意外とキノコ出してるんですよねうんうん、わ、絶対ういな全部美味しいで す,、うん、いです吉高の先生これ絶対うまいじゃん美味しですうまいこんなうまいの冗談みたいにうまい<笑><笑> ということで、おはようございます。昨晩はですね、楽しみすぎまして、寝ちゃいました。<笑>いや、まあ、ただね、えー、料理、全部めっちゃうまかったです。あー、気持ちいいね。でプラスアルファ、昨日はね、これ、野営スタイルで寝たんですけど、もうね、さすがに野営は寒いわ。 <笑>昨日はキャンプ場来た時大雨でしたけど今朝はね一転してもう晴天でございます周りのね山々も綺麗に見えておりましてもちろんね富士山が僕の今目の前にしっかりと見えております本当にねこのふもとっ腹、えー、晴れると景色がめちゃめちゃ綺麗なのでぜひね皆さんもお越しくださいまだねあのゾウさんパクパクグミは寝ております 現在ね、時刻6時過ぎかなこの後はゆっくりとテントを片付けてテント張ってねえやん<笑>キャンプ道具一式片付けてねえー、ゴミ捨てて、えー、しっかりと綺麗にして帰りたいと思いますちょっと真冬になる前に一人でソロキャン来よう<笑>